フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが地球には平穏な時間が流れていたしかしその平穏も今破られようとしていた地球に近づく邪悪な気配によって みんな集まってたクリリさん、気づいてますかフリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな、気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか。あ、ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せまぬけめ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 フリーザの他にもう一人嫌がるいいか貴様ら飛ぶんじゃないぞスカウターで探られんように歩いて近づくんだ お, お前たち あ, あんな強い気を持つ奴と戦っていたのかじょ冗談じゃないぜ近づいていってどうしようってんだだったらどうするここで腐ってるか好きにしろうどうしようもないのはみんな知ってるんだ はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだど、どうしてこんなことに……ち、近づけば近づくほど、空気が重くなってきやがるそろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな 悪くない星だその孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのかフリーザもちろんだよパパだけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ地球人などはどうでもいいが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 フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって。僕たちを。<笑>片付けろ。はっ。<笑><笑>ほうほう。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 ここにもいたということだはそんなすにまでなり果てて。 よくおめおめと地球まで来られたもんだわざわざ殺されるためにお前たちは一瞬で僕に殺される分かっているんだ スーパーサイヤ人目 なぜだフリーザーはばバカな。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 僕についてきてくださいど、どうするぼ、僕はあの人について行ってみます行ってやるか奴の正体を暴いてやるあの、どうしてお父さんのこと知ってるんですか実は僕も話で聞いたことがあるだけで会ったことはないんです そうなんですかねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけそれは、すみません。言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれって、どうやってすみません。なぜなれるのかは、言えません。名前は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 そろそろ到着するはずです。 ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ？ここの子知らないって。全然？あ、全然知らねえそれにしてもフリーザーたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザーたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に？ 孫さん、実はお話があります二人だけでオラとそりゃいいけんどなんだよ、俺たちには内緒ってわけか悪いな、みんなちょっと待っててくれ孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になることができますかおうん、最初はダメだったが 今コントロールできるようになった今ここでなっていただけませんかお願いしますわかったんこれでいいのかでどうするんだじゃあ僕もスーパーサイヤ人にほぉ僕と戦ってください本気で行きますわかった 本当にオラとそっくりだな僕も驚いていますすごい僕もフリーザーを圧倒できたのですがお前が本気じゃねえかさあああ さすがです悟空さんお前もやるじゃねえかこれならフリーザを倒せるわけだ右下っ はっあっあっ本当はあなたがフリーザを倒すはずだったんですはずだったってのはどういうあなたが地球にもっと早く帰ってきていればですが無理だったようですねそうでもねえさ。 瞬間移動ってやつを教えてもらったからな「瞬間移動」僕は無意味に歴史を変えてしまったかもしれない歴史を変えたさすがです噂は本当でしたいやそれ以上ですあなたには全てをお話しします これからお話することは全てあなたの心の中にしまっておいてください分かった安心して喋ってくれオラ口の家庭法だこの時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんですみ未来から !?20 年後の名前はトランクス。 あそこにいるベジータさんの息子ですえベジータの似てるそういや似てるや今から2年半後に僕は生まれるんですでもそんな話をしに来たわけじゃありませんぜひあなたに知っておいてほしい重大なことがえ あ, ああ今のこの時代から3年後5月12日 午前10時頃南の都の南西9キロ地点にある島にすさまじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます何もんだ宇宙人なんかいえこの地球で生み出された人造人間というやつです作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティストドクター・ケロレッドリボン軍そうです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 死んでしまうんです。えめーったな。戦図も病気には効かんねんか。くそー。死んじまうんか。悔しいな。戦えてよ、そいつらと。た、戦えないのが残念なんですか恐怖はないのですかそりゃ怖えけんだよ。すげー強え奴らなんだろやってみてよな。 なるほど。あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたら、これを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬で、あなたは死なずに済みます。本当かやったーサンキュー本当は、こういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが、あんな歴史なら、母さんも、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 あそこにいる？どうした？ボルマが？い、今のが一番驚いた。あいつ絶対やめちゃった。くっつくと思ってたんによ。よりによってあのベジータぞ。わかんねえなあ。あのこのことは特に絶対に。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 必ず応援に来ます。三年後に。行きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで三年間たっぷりと修行すっさ。さて困ったな。みんなにはどうやって行ったら。お、おい、悟空。あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだえ、えー、っと、自分の家に帰った、かな。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 誰もがショックの色を隠せなかったようだが3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間歴史に逆らいその殺人マシンとの戦いに生き残るべくそれぞれが厳しい修行をする決意でいたじ人造人間かまさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてなしかし がオラもおどろいたけどでもあいつは信じていいと思うカカロット教えろ貴様なめくせいでどうやって生き残ったそそうだオレたちずっと心配してたんだぞあっオラもあん時ダメかと思ったんだけど最後の最後で運よくタマッコロたっころみてえな宇宙船見つけてよ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 ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい奴らは力はないが不思議な術を使うそいつを習っていやがったなへへ、<笑>あったり時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど瞬間移動っちゅう奴ができるようになったぞしゅ瞬間移動<笑>つっても 移動するには場所じゃなくって人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知った奴のいねえ場所とか行けねえ。はあ、そこがちょっと欠点かな。い、いいや、十分だろう。あんた、今やもう何でもありね。よし。では、みんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ 三年後の五月十二日、午前十時頃。南の都の南西九キロ地点にある島だ。一時間前、午前九時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足でまといになるようなものにいられちゃ叶わんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち、必ず貴様を叩きのめしてみせる。 サイヤ人ナンバーワンは、俺だってことを忘れるな。ああ。じゃあ、三年後の、えっ、ー、と、その場所で、本当に、自信のあるもんだけで、構わねえかな。よし、オラたちも行くとすっか。そうだ、ピッコロ。オラとご飯と一緒に修行しねえか組手とかやりてえし。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 構わんが、あまり時間をかけるなよ。